そうまあね多分前に4ちゃんで宣伝されてたからさあれか宣伝かなそれで海外にキネキが来てくださっているアメリカンお姉ちゃんボインボインがいるかもしれんもしかしたらレスナーさんに。 ボインボインお姉ちゃんえいしょいてー。<笑>完全なる偏見だけどなんか海外の方特に英国圏ボインボインしかいない気がするボインボイン アイムボインボインルシアよいい加減にしなさいアイムボインボイン何その顔は何その疑いの顔はどういうこと疑ってんじゃないわよなんかかわいい声のパイオッ選手がエルゼンリングをプレイしてた<笑>なんて書かれてるんだろうな宣伝内容 キュートボインボイン天使<笑>。はい、ではまたお会いしましょう。キャプチャーズ、ザート、キュートボインボイン天使ライン。<笑>どういうこと?<笑>。はい、では今日もありがとう、また。ね、またねー、おやすみ。 罪じゃないかもしれんではのーんバーイバイおつでしたーじゃむらうむらう